えー、学生の皆さんによる元気を送ります、えー、学生よさこいチームおどりんちの皆さんです学生から日本を元気に本物語に集まったも体りのないよさこいチームです個人の成長チームの成長影響力向を軸によさこいを通じて仲間とともに本気の先の楽しさを求めて活動しています小谷子入場 ご来場にお越しの皆様、こんにちは。こんにちは。我々学生予測こチーム踊りんちと申します。今回踊らせていただくのは前年度委員部下広いです。皆様の暗い気持ちを晴らし満面の笑顔になるよう全力で踊らさせていただきますので、お手拍子、お心拍子のほどよろしくお願いします。 それでは参ります「オドリンチ2021カギロイ霞がかった酔闇に燃えゆく炎をいざともせ」さ あ, あ始まりました「オドリンチ2021カギロイ実況私は私三段一が担当します 橋本太郎さんですお願いしますお願いしま す, しま す, しますさあさあ改めましてこちら皆さんが持っているこのかいとはどのような意味が込められているのでしょうかそう、えー、ですねかぎらいとは夜明けの太陽夜明けの最初の明るい気だしとい意味を持っており皆様の希 望, に光希望光の光になりたいという思いを込めておられました実際このかぎらいによって僕の人生ハッピーになりましたなるほどありがとうございます最後、はい、の皆さんの前向きなおに心配してみましょうここからはちょっとりましたよ 思いが激しくない 坂本太郎さん。そうですね、ナイスカタカ タ, ッ タ, ッ タ, ッター。さあ、ここから暗めの特徴に変わっていきます。舞台とした展開に合わせて、踊り子もゆっくり踊れますね。ここで両手で顔を隠し、笑われ目合わせをしていきます。ここは暗めの特徴ですが、満面の笑顔をキープしているのが踊りんちらしいです。さあ、ここから隊列ごとに違う振りをしていきます。そして踊りことしか、闇に包まれていくような踊りを。 さあ、ここで脇新館に入った踊り子たちから踊り子の魅力についてメッセージをいただきました。エい、えー、ちゃんやりがいがある。それではピーナちゃん笑顔が溢れている。橋本二郎くん、みんなが優しい。よ、えっ、ー、ちゃん、誰でも一生懸命になれる。モこちゃん、みんながとっても仲良し。さあ、ロ郎さん、このようなメッセージをいただきました。いやー、素敵なコメントで癒されました。コトさたあ、踊り子たちはウェー簿をしてる。 にをしていきます踊ることは人に集にていき ま, すまったエネルギーで闇夜の世界に光を照らし出します。 あがとやるれ連打 あ ありがとうございました踊りと結集踊りんちの皆さんでした学生による元気な演舞ありがとうございました